黒い卵がこう輝いて見えると、えー。卵の中身を取り出す作業です。やすりで殻、えー、の一部をですね薄くしておいて、そこを集中的に。 穴を開けたいんですけどなんかもう乱獲膜が出てきそうなちょっとみかな先ちょっとツンとあ開けましたねちょうどヤスリの形があちょっと割れちゃった多少割れても ちょっとこう上手にできればよかったんですけどちょっと割れちゃいましたね中身もったいないので殻、まあ、が入っちゃうと食べにくいとは思うんですけど食べ物なんでね後で殻は取り除くとして 中身を取り出します黄身があの黄身と白身がですね固まっちゃってると分離しちゃってると出づらいのであのぐちゃぐちゃにこうかき混ぜてそのままうまく出ればいいんですけど工夫があってなんかストローでですね ストローでこう吹き込む息を吹き込むと出やすいという説もあるのでやってみます出ましたねはいじゃ あ, あとこれあの 中, 中をですね水道で洗いますあとはろうそくで卵を 炙るだけなんですけども、もススが出やすいタイプの高速を使うと良いと思います。で持ちますね。こんな感じで。高速によってはですね、ススが出にくいタイプが最近多いので、T ライトタイプだと。 出にくいですねむしろこういう旧式のっていいますかオーソドックスなタイプのろうそくが良いと思います、はい、だいぶついてきました卵を近づけるとですかね酸素不足になるんですかね不完全燃焼っぽくなるんですかね すすうんとつくような感じがします先ほどの真っ黒卵を水の中に入れていますあ空気が入っちゃってる 炭がです、ね、水に溶けにくいっていう性質があって、まあ、水をはじくわけですね。そして水とこの卵の間炭の間に空気の層があるとそこの空気の層と水層ですね水の間で、まあ、前反射が起こって、まあ、光がその表面で反射してしまうもので。 炭の表面、まあ卵の周りの炭の表面が見えにくくなっているという、そういう現象です。黒い卵がこう輝いて見えるという現象ですね。